こんにちはピアニストの田中直子です、えー、私にとって久留米の素晴らしいなと思うところは、えー、食べ物環境とあげればきりがないのですが、えー、文化芸術のイベント施設が充実しているところが素晴らしいなと思います、えー、先日は子どもの頃から、えー、発表会やコンサートで演奏していた石橋文化ホールにブリヂストン吹奏楽団の皆様と ラプソディ・イン・ブルーで共演させていただきましたピアニストとしてそこの舞台に立つことができて改めて素晴らしいホールだなぁと感激して子どもの頃からこんな環境で演奏させていただいてたんだなぁと感謝するいい機会になりましたこんな時代だからこそ音楽は心のパワーになると思います新たにシティ・プラザができ 充実し た, 施設でえたくさんのイベントが行われているので皆様ぜひ久留米の街で生の音楽を味わっていただけたらと思います。